えー、提灯記事とといいいいう言言葉葉があありりままますすすんでででははなね意味想像きる思新聞社なんかがもう特定の人たちをあからさまに用意書するような記事を書くことですね、えー、そういう記事が最近、相次いで載りまして、西日本新聞と朝日新聞ですね、西日本新聞は、ね、人権新時代っていうねなんと13回の連載で、朝日新聞は今、ブラック差別はって言って5回連載やりました。 で西日本新聞に関してはね、僕はこういう連載をやるって聞いてて、取材を受けたんですね、だけどね、その取材を受けたことについて、それ全く書かれてないですね、西日本新聞は。 その代わりに、なんか、ひかりさんとかいうね、人の家族。まあ、これも、思いっきし、思いきし解放同盟関係なんだけども、そういう人の、なんか、自分たちの、こう、いたしとか、持論を延々と載せるもので、本当に、いや、もうこれ、申し訳ないけど、正直、大変薄っぺらい記事になってます。で、朝日新聞に関しては、もう私が、 日頃言ってるところののいつものメンバーです、まあ、代表的なところでは山口県人権啓発センターの川口康君あとはヒューリア・ミエこれ三重県のね松村元樹君この2人ですねメインとしてはまあその2人人脈ですねでこれも も, も解放同盟関係ですよ、ね、あの2人は、解放同盟の地元の役員ですから、解放同盟の若手のエースと言われている2人、まあ、その周辺人物、あとは大阪市立大学の、えー、いわゆるまあ御用学者が出てるというのは、そういう記事で、ですねでこの朝日新聞もね、これ、えーとまあ、全国部落調査の関係でね、何度か取材を受けてるんだけども、まあ、そういうことは一切書かれてないですね、見たところは。うん、ということなんですよ。でなんでこの新聞が 提灯記事を書くのかまあ、これはね。結構ピンポイントな理由があると思います。西日本西日本新聞に関してはね、やっぱし福岡でね。あの松本治一郎ですね解。解放同盟というか、あの水平社の大物ですね。あの地元だし、西日本新聞っに というのののはやっっぱそ関関係係資本関係にあったんですよねで朝日新聞についてはねあのグループ会社の朝日新聞出版が橋下やつの本性でやらかしましたね 橋, し橋本徹ブラック出身という、まあ、そういう話を書いてそれで結局叩かれてで全面降伏しましたよねそういうト ラ, ムトラウマがあって朝日新聞はもうブラック問題についてね自由に書けるような状態じゃないと思います。だからね 他のメディアに関して、例えば信濃毎日新聞とかね、東京新聞、あとは神奈川新聞、おまけは週刊金曜日、その辺からはね、僕、取材受けたんだけども、まあ、それは当然ね、あんまし好意的な捉え方取り上げ方はされないけども、一応、それでもね、あの私の名前出して、ちゃんと言い分載せてましたからね、そういう意味ではこう、朝日新聞と西日本新聞っていうのはね、 そのまあ、これが典型的なメディアのあり方っていうよりもうこの2つがちょっとね今特にねおかしな状態になってると僕は思いますよ率直に考えてでねえー、先月かなネットテレビアメバ TV で「W の悲劇」 っていうのでブラック問題特集やってたんですけども、まあそれも言ってみれば、提灯番組ですよ、出てくる人がブラック解放人権研究所とか、まあその辺まあこれもね、この朝日新聞に出てた記事の、まあ、こういう界隈の人たちなんですよ、まあバックはやっぱり解放同盟ですよ、そういう人たちが和気あいあいとですね、明るくこう、ね、ブラック問題について語り合うっていう番組なんだけども、途中でね、やっぱ新聞社の人が出てくるコーナーがあったんですよ。 そしたらね、なんかちょっとお通夜というか、すごい神妙な空気になって、そこから、えー、実はいろいろ声かけたけど、西日本新聞の人しか出てくれなかったと、でその 出, て出てきたね、西日本新聞ともなんかね、こうちょっと暗い顔で何かを恐れ る, 恐れるように、言葉を選びながら、本当、さっきのわきあいあいとしたムードとは打って変わってね、そういう話し方をしてましたね。で なぜ新聞社の人が出なかったかっていうことをプロデューサーの人が説明するんですけどねやっぱ自分にはちょっとテーマが重いとかそういうことで断られたっていうんですよねでも本当の理由はねやっぱ記者としてはね やっぱり記者ってね、そのまあ、多角的に、ね、意見を捉えて、いろんな立場の人から意見を聞いて、それで記事を書かないといけないです、本当はこんな提灯記事なんか書いちゃだめなんですよで、さらに一番いいのは、ね、記者としては、ちゃんとこう現地に向いて、一時資料を見て、それで自分の立場で自分で考えるっていうのは、やっぱり記者として一番のことなんですよ。だけどじゃあそれをやるとですね やっぱり身も蓋もない話が出てくるわけです。なんか番組の中でね。例えばその出演者がいや2002年以降はね。もうその国からお金は一切出てないですよ。みたいなことを言ってるけども。でもまあ、まともな記者が実際ね。調べてみればそれなん違うって分かりますよね。だいたい飛鳥会事件とかね。ポルシェ中川事件とかね。あとはあの？ 松尾事件っていうのはあのヤオであったんだけをど人権は儲かるって言ったあのヤクザみたいな人が出てきた話ああいうのみんな2002年よりずっと後のことですからね2005年そのぐらいの話ですからで前回もねあの南阿蘇村の話がやっ ややっっったけけどもそのも令和になってもやってるわけですよその税金が出てるわけです。で、まあ、そのあたりはもう地方自治体のお金だったり、あるいは飛鳥会事件なんかは駐車場の収益ですね、でもこういう地なんで、やっぱりその元をたどればそれ、損をするのは納税者ですから、だから実質的には税金をかすめとってるのとあまり変わらないわけです。で、国からのお金っていうのもね、あの林保官関係の地方改善事業は今も出てるんですよ。ね、だからそんな 実際に調べれば、解放同盟なんかの関係の人が言ってることは全く間違いだっていうことは分かるし、で、お金うんぬんの話だったらね、その講演なんかとか、あと集会なんか、そういうので、一番お金もらってるのは解放同盟関係の人たちじゃないですかと。ね、だから そのいや国からお金出てないって言うけどもうまあ税金を原資としたお金を一番もらってる人たちがそれ自分の口で言いますかっていう話になっちゃうわけですで記者としてはやっぱそういうことをね突っ込まざるを得ないじゃないですかじゃあそのあたりをね知らんふりをしてやっぱり話をすればそれは中立性は疑われますよねだけどそれをあのね 提灯番組の中ででそういうういいい話をししたら身も蓋もなななことになってしまうじゃないですかだからやっぱり記者の両親を両親からしてちょっとそれは出たくないっていうことだったんだと思いますよなんか重いテーマとか言ってるけどまあそういうのはまあまあ言い訳ですよ実際はやっぱりいやまあ端的に言えばそのやっぱ提灯番組に出るのはちょっと自分の両親に反するのでっていうことですよはっきりとはそんなことはね言わないけども。 と、うん、ということなんですですねついでにこのまあ部落とメディア関係、まあ、最近の情勢を言いますとね、やっぱりもう出てるメンバーが決まってるんですよ、解放同盟の中で話してくれるっていうのは、やっぱこ の, このね、朝日新聞の記事に出てたようなメンバー、あとはね、よくそのじゃあ、実際にじゃあ、部落に行っていましたっていう話でね。あの よく出てくるのが、あのブラック担ンもやったけど、ノーの北芝なんですよね、あの、あそこはね、なんかね、よく出てくるんですよ、なんでよく出てくるかっていうと、あの、華道家さんの関係あの、あの、ブラック出身ライターの華道家さん、あの関係ですよね、多分あの人から紹介されたんでしょうね、だからもう大体、メンバーが決まってる。でね、自由童話会だの、全日本童話会なんかにね、取材してもいいと思うんだけども。 多分ね取材した記者もいると思うけど、やっぱ出てくる人が、まあ、率直な話ねあ、あの童話会見の団体っていうのは、やっぱ前科者とか、もともとそういう反社の人っていうのはね、そういう人が多いんでちょ、ちょっとこれはまずいなっていう話になっちゃうことが多いんだと思います、熱海でもやらかしちゃったし。 あとは、やっぱ人権連なんかに関してはね、これ、あからさまに、やっぱ共産党なんで、やっぱりメディアも共産党アレルギーあるんですよ、さすがにね、共産党のよいしょ記事というか、提灯記事は書きたくないなって話になるから、結局、消去法で解放同盟は残っちゃうんですよね、あとはね、上原義弘さんっていう選択肢もあったんだけども、この上原さんがね、この全国部落調査を擁護しちゃってね、解放同盟から叩かれて。 うん、それでちょっとね、姿を現さなくなった、でもね、それだけじゃないですよ、別に全国部落調査というか、まあ、僕のことを擁護したから上原さんが出てこなくなったっていうよりね、上原さんに関しては、まあ、門岡さんなんかはも う, こうぶっちゃけてたけどね、うん、そのあの女性関係のトラブルね、あの人、やっぱり女性編集者にいろいろ手を出して、ですねそれでトラブルになってね、あの裁判になったりとか、まあ、そういうことがあったんで、まあ、そのことも大きいかなっていうふうに僕は思うんですね。 とということでねちょっとこの提灯記事を通してね、ね今のメディアとね部落の関係についてお話しいたしました。